えー、皆さんこんにちはサイレンジ丈一郎でございますあーっと今回はマクドナルドのアンチパイラシースクリーンやっていきたいと思いますその勝ち方についてねはい、えー、ケンタッキーの CM 消えました消えたけどどうしたこったどうしたこった なぜマクドナルドにしなかったえ、いどうしてってな、誰なんです言ってるよ ね, ねイエや早くイエやさっさとイエやおいおやほイエって言ってるよねもしもし、ドナルドです<笑>あれ誰だよ それとは君だよ、ね、せーんだよなんでだよーーんなでハンバーガー食べていやー怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖 い, い, 怖 い, 怖 い, 怖い緊急義務強制警報される覚えはございません。い, いかにしとけよでんよ、えー、よ で, よでんちっえは吉がいいなの、ね、え汝は吉がいいなの、ね、え汝は吉がいいなの、ね、え,、ねえ ま、今更って感じですけどねまあもう分かってると思いますけどコメ欄でも言った通りハッピーセットになりますよ「ハッピーセット」誰だよそれは君だよやぞかせねやぞかもお いい加減に打ち取よお前マよよ、マジで、うっせぇんだよクソだよマジしなよ本をしなりゃマジで、どんびきしちまったよきちがいいなのねえ、きさばきちがいいなのねえねえ、なんはきちがいいなのねえねえねえ。